はいこんにちは。今回は手線を見て、自分の性格を知り、病気の癖や時期を手相から読み取る。手相線は、あなたの臓器の性質を表します。臓器の乱れは、あなたの心の乱れとなっているお話ですね。はい生命線、腎臓・肝臓・胆の消化器官の機能を司っている臓器の障害を見ることができます。頭脳線 脳の周りを張り巡らしている血管構造の状態を見ることができます肝臓線心臓周りの血管の状態を見ることができます運命線肺骨免疫力の強さを見ることができます在運線肺呼吸器系の状態を見ることができます血痕線生殖機能 特にホルモン分泌バランスの状態を見ることができます甲状腺呼吸器系気管支肺の状態を見ることができます太陽腺運命腺と同様脊髄免疫力を見ることができます筋星帯別名魅力腺神経系統全般的な状態を測り見ます 今回はゴンを取り囲んでいる線皆さんご存知の生命線ですねこの生命線からわかる臓器の病態と臓器形態から作られる性格のお話をしていきます生命線は誰にでもある線です絶対的にあります生命線が見えないという人はまずいないでしょうはいそこで生命線は本来持って生まれた事象を見るので 左手を主に見ていきます。生命線この生命線腎臓や肝臓胆嚢などの消化器官を持つ臓器と深く関係している線ですねこれらの臓器の影響を受けて生命を維持する長さがわかるとされています消化器官の働きの強さ衰えの時期は 遺伝子的に決められているように思われる事例は多く見られますね。はい、まずはいつ頃病気になるかを見ていきます。まず線の年齢判断を測っていきます。上から下へと見ていきますね。上に向かう線、薄い短い線が発生している場合、大体この時期にやる気が出る、いろんなことに興味が出る、やりたいことにどんどん手を出したくなるだろうと。 予想します。小さく薄くても甲状腺として見ていますのでね病気はしませんけど活発に動き回る分怪我に注意を必要とするとみますそして線が濃い意ですよ勢い余って人に迷惑を与えるような失敗をすることもあるとみます感情腺とこの生命腺が重なる始まり部分この部位から起きる甲状腺ですけど この線は生涯にわたってですよあなたのやる気を示す生命力を表しますよこの線がある人はくじけてもまた立ち直って再生する力があると見ていますのでね将来の成功判断材料の一つとして扱っていますただし運命線太陽線財運線のいずれかがあるのが条件付きとなりますけどはい下に向かうとですよこの線が意欲が減退してうつ的になりやすくなる時期が だと見ます何をするにもすぐに飽きてしまって中途半端な、ね、時期に入ってしまいますね長期にわたって風邪などのですね流行り病になりやすくてですよ周りからだらしなく思われてしまいやすくなる時期とも見ます次は印です印は特に注意必要な時期を教えてくれますこの年齢に該当する部分にですよ 丸, 丸そしてこの線 でキレがあるとですよ、この時期に大きな病気や事故に遭うと見ています。病気になりやすい時期はです、ね、注意力も衰えやすくなっている時期でもありますので、あの事故、事件に遭遇しやすいと判断もしています印しがあるないにかかわらず、人生常に注意を怠ってはいけないんですけどね。